カニちゃんかちゃんご飯だよカニちゃん疲れてんのかカニちゃんカニちゃんじゃあ声出さないでいいからさそのまま寝るんだったら右手動かしてご飯食べるんだったら左手動かして OK 寝るのねどっちだよ